チーム全体の4分の1が60歳以上平均年齢40歳の社会人チームです今年のテーマは「藤山ビッグバーンこれぞ祭りのバカ力カ演尾服桜吹雪に壮大な藤山」「ビッグバンドジャズで奏でるよさこいで日本中に 元気と笑顔のビッグバンをお届けしますそれでは踊っていただきましょうレダーマイカグラの皆様お願いいたしますありがとうございます会場にお集まりの皆様こんにちは最 高, 最高のご紹介ありがとうございます超熱いぜカンパチ劇場最高祭最高に盛り上げていきたいと思います最高祭一発目 皆さん楽しんでいただきます。よろしくお願いし上げます。改めまして、レナマイコプラです。よろしくお願いします。はい、最高です。令和に花を咲かせましょう。藤山。 どうかしら 皆様こよいもよいよい8月の配角だー、はい おし